これまでドラマや映画でいろいろな旬の女優たちと共演してきた。そこで今回は10ケラ30代の女性100人に平野しようとお似合いだった共演女優について聞いてみた。四角第3位は圧倒的美男美女、コンダ桜。ラ。第3位はコンダ桜。サ田ラ。コンダは花のチャレから花男 NEXT シーズンケラ TBSK。DBSK で、平野と共演。平野はお金持ちの子供が通う学園で庶民狩りを先導するコレクト5のリーダーかぐらぎ晴れ。今田はコレクト5の高一点のドエスお嬢様で晴れに思いを寄せている紳士愛理を演じた。雰囲気が似ていてお似合いだと感じた26歳、女性自営業。圧倒的美男美女だから28歳、女性事務職。 美男美女で顔の系統が二人とも似ている34歳、女性自営業。可愛いだけではなく一生懸命でしっかり芯がありそうに見えるから38歳、女性主婦。すごく可愛い。美男美女、32歳、女性主婦。ドラマでの役がぴったりですごく良かったから33歳、女性企画マーケティング。 四角第2位は、ほんわかな雰囲気がお似合いだった杉咲花。第2位は、杉咲花。3章は、花の茶れから花男 NEXT シーズンケラ DBSK で主演、庶民狩りの対象となる元王様のヒロインを熱演。中川大志演じるいい名付けの地点馬がいたが、最終的に平野演じる晴れに惹かれるというストーリーだった。 二人とも柔らかい雰囲気で似合っている、三十歳、女性総務人事事務杉咲花ちゃんの素朴な感じと平野くんのイケメン王様キャラの掛け合いが面白かったから三十三歳、女性パートアルバイト。本若同士で温かい感じが好きだった三十四歳、女性主婦。身長差が最高だった。可愛いいから、二十七歳、女性。 気取ってなくて相性がいい二人だと思う21歳、女性学生フリーター。空気感が素敵だった36歳、女性研究開発技術者。平野仕様のレオナ演技と花ちゃんの一気一憂する様子が可愛かった31歳、女性営業販売。資格第一位は、顔面偏差値の高い橋本環奈第一位は橋本な、橋本環奈橋本は、映画。 かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦からシリーズで平野と共演。お互いに惹かれ合っているが、お互いに相手から告白させようと頭脳戦を繰り広げる生徒会長の白銀恩公を平野が副会長の篠宮かぐやを橋本が演じた。顔面国宝同士の共演だった。これ以上でもこれ以下でもない二人だと思う。 性格や人柄もいいよく、お互いの距離感もいい。見ていて元気をもらえる、12歳、女性、学生フリーター。美男美女の天才たちの恋愛バトルがただただガンだった、17歳、女性学生フリーター。顔面偏差値がとてつもなく高いからです。他の女優さんもめちゃくちゃ可愛いですが、身長などのバランスが一番良かった、25歳、女性。 二人とも顔面が整っているので並んだ時に全く違和感なくお似合いだった29歳、女性パートアルバイト。二人とも綺麗で並ぶとキラキラしている25歳、女性学生フリーター。二人とも作品から出てきたかのように綺麗だったから29歳、女性自由業。 くんの天然をしっかり者のカンナちゃんがカバーしていてお互いとっても居心地が良さそうだった13歳女性学生フリーター二人でバラエティなどに出ていた時並んで笑っていてとても可愛かった18歳女性女子が選ぶ平野夜潮とお似合いだった共演女優第4位以下はこちら